日本航空よりご搭乗時刻のご案内をいたします東京羽田空港行き12時5分発668便の飛行機へのご案内は搭乗口2番にて11時50分過ぎ11時50分過ぎを予定しております こちらの便を担当いたしますのは有木でございますご不明な点はどうぞお気軽にお申してくださいなおこちらの便は羽田空港上空混雑の影響のため管制より出発待機の指示を受けておりますそのため離陸まで機内にてお待ちいただく可能性がございますそれに伴いまして羽田空港 時刻は全国よりも10分遅れまして13時45分羽田空港到着時刻は午後1時45分頃を予定しておりますなお管制からの出発待機の指示は変更になる場合もございますあらかじめご了承ください